マジで覚えるやばいるそしたら彼女にい<音声><音声> あちょっと寒いねーこの間のでナイトツーリング快適だったのに埼玉東京も一気に冷え込んできました東銀座出口 Thank、you 非常にお す, すめなパンツでですね繊維にケブラ繊維っていう頑丈な素材が織り込まれているので安全性も非常に高いんですけれどもレザーっぽい雰囲気なんですけれどもコットンでできているのであそうなんですねすごく履いた感じもストレッチが効いて履きやすいパンツになっております質感がすすごいいいでよねそうですね通常のデニムなパンツとはまた雰囲気が違うレザーっぽい雰囲気で履いていただけるとい へ<笑>えー、あんまり馴染みがないですね。どの辺だろうって感じですけど。ヨーロッパなんですけど、なんかそのメーカーさん自体もすごい柔らかいんですね。そうなんですよ。もう多分レディースのアウターで多分この真冬を乗り切るのにはそれが一番暖かいと思います。あ、一番最強ですか。最強だと。<笑>僕の中では最強だと思います。思 小柄だとこれぐらいいがバランスすごく ど, うっん ど, どんなれについてるいか。<笑><笑> パンツとネックウォーマー買ってしまいましたすごいおしゃれなお店で店員さんもすごい親切でしたねなかなかね他では見ないようなデザインのおしゃれなデザインのジャケットとかパンツとか小物とかたくさんあったんでお近くの方はぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか 宮下公園って書いてあるねすっごいおしゃれになってる。 最後、はい、どテな感じですか いや、すごい人だね、これ。合わない。 宮下公園の屋上は若者であふれかっていましたとにかく人が多かったちょっとびっくりした屋上にねスタバとかベンチがたくさんある広い休憩スペースになってるんですけど私1人でさえ座る場所確保するのがちょっと大変だったぐらいワンサバいました今はコロナで21時閉店なんですけどカフェとか 雑貨屋さんとか服屋さんとかいろいろねショップも入っててゆっくり回ったら結構面白そうなところでしたでもうちょっと空いてればねすごくいいところなんですけど、うん、でもこの宮下パーク駐車場バイク駐輪場は南と北で2箇所で出入り口が分かれてるみたいなんですけどまだできたばっかりってのもあってすごく綺麗だし えー、広さもまあまああるのでここを渋谷のバイク駐輪スポットとして一個押さえとくといいかもしれないですねでも駐輪場は、えー、24時間やっててで1時間100円なのでなかなかいいですよねすごい止めやすい駐輪場でした、えー、ではねもう夜の23時を回ったので、えー、そろそろ 帰ります。 タワーまだまだ東京は眠らないですね。